でございます。今日はねあの、グアムに来ておりまして、<笑>グアムといえばね、ハンバーガーを食べようかね、調べたところですが、あのホテルの近くにチャレンジメニューをやってるハンバーガー屋さんがありまして、とミツクラドスという店舗で、でもチャレンジ内容は約 1.3 キロのハンバーガーを10分で食べきると無料、でえー、食べきれなかった場合は35ドルのお支払いになるみたいです。 今ね、そのチャレンジメニュ前の体ーー頼んインイ、はい、リケンでございます。 う<笑><音><笑>ん。んんんんっっんんんんん You're、mm. good. よ<笑>ここれれがマガラヒバー多分ちょっとででかかいいいやつなんだうまいわ。 b u r g e r potato set.、So うん。 うんうん ああでこ の, あのメスクラドッサーは一応ね注文するときはフードコートみたいな感じ注文して呼び出しメールをもらえるからそれが鳴ったらメニューを取りに行くみたいな感じですねあのメニューも日本語メニューとかあるんで全然日本人も気合制もしてだと思いますこれ次シュリンプバーガー真っ黒なんだよバンズでこっちはえっとこの、ね、スパイシーとノンスパイシー選れるんだけどこれはスパイシーにした パンツ真っ黒。いいよ。うん。あ。うま。うん。肉、肉だけじゃないよ、うま い, のうまい。食べる、ねうんうん。うん。うまい、うん。めっちゃうまいよね。 うんでさっきみたいなお肉のパティのほかにもシュリンプとかもあるし何人かで来たらねあのシェアしながらいろんな種類頼んだら楽しいかもしれない。うん でこれはいろいろあの、まあのまオニオンリングだったりさつまいも変更とかも一応できるみたいなのであ好みに合わせて頼んでください。うんうん マンドゥンは。美、う、味、ん、しいねパン、うん。辛いね。うん。最初気にならなかったんだけど、食べていくうちに辛くなる。うん。うん。うんうん 对、so. 啊、ah.